ちょっとさ、カはいサブチャンネル撮っていいいいよトえ、公式ホームページ見てるいやいや、うんト、ね、誰か作ったやつでしょカいや、誰か頼んで作ったやつ身長173って書いてないいや、忘れたけど<笑>いや、絶対書いたんだっていや、172って俺書いたのにト173って書いてない いやいやいやいや、<笑>なんで、なんでしてんの、そんなこと。それは濡れのだよ、<笑>なんで。え、どういうこと。いやいや、百七十三じゃないじゃん。百七十三だよ。<笑>でも百七十二だよ。一、一上って覚えてるもんね<笑>。違う違う違う、じゃ立って。いやいや、無理無理無理、立って。立って、立っていやいや、だ、マジやだ。だえ、マジ、なんで、お前さ、子供だぞやっぜ。いや違 う, 違う違う、違う立って。子供の椅子。い<笑>やいや、お前が子供と一緒で立たな い, やいや。 立ててここ通ててててってないでしょ身長別にさ俺マジの話、うん、なんつうの別に高いとか低いとか ど, どうでもよくね、うん、どうでもいいよそこになんかこだわりいやいい こ, こだわりがじゃあ<笑>じゃあなんで低くはしないの絶対どういうこと<笑> 168しかないでしょ178な<笑>え百178なの間違っ178なのえっ<笑> 173って書いてるじゃんけど、うん、168ではないから違う違う違う168な人が<笑> なぜか70に乗せてくるじゃん、うん、乗せる な,、うんうん、せ な, せなあれ言うてじゃんあれだかい や, いや結構俺のじゃああれあるわ何何アリバイアリバイアリバイっていうかなんかバソバイ168だとすんじゃん、うん、俺が仮にね、うん、だとしたら俺は170って答えると思うああなるほどなそのギリギリ乗せてくる感じなさすがにもしな、うん、168、うん 5はもれないぜ人間ってでだから立ってって一回いやじゃあ構えて立てっ て, 立, て, 立, てなん立たねえのこれ違うって何えどういうことえっちょちょ立てって回立っていや立つのはいいけども立ててほら立てって立ててほらいやラ立ってもう一回立てって立てって<笑>いやいやじゃあ背伸びしてねえ背伸びすんねええ、マジでやなん何で何で何で何でおかしいぞ今日いや違う違うちゃんと立ててん立たねえの何してんので<笑>立てって立てって早く 何してんのさてって俺と一緒に並べ何してんのいやいやいやだからちょっといやまあちゃんと話そうん、ね、でだよいや俺何えっそんな言われるだって公式サイトだよいやそう公式サイトにいや違うね公式サイトに、うん、嘘の情報載せちゃダメだぜいやいやいやいやいや別に公式だからあれがじゃあ一つ言うわ一、うん、個だけな、うん かかったんだよ、俺、この間。百六十八だったんだよ。百六十八だよ、じゃあ。違うんだよ。何。これ一個、何、理由があって。夜測ってるんですよ。うん、うん、夜ね。僕、猫背で。えー、もういい、いい、いい、いい、そういうの、そういうの、いい。いや、お医者の人にも言った。い、う、や、ん、<笑>言っただけで、しょだいぶ猫背ですよ、ね、すず、違う、違う、違うってって。<笑>医者の人に言ったんでしょう、お前が。うん、<笑>えカンタが言うの関係ないから、医者の人に言われたなら、わかるよ、うん。猫背なんで、五千字ぐらい低くなってますって。言ったんでしょう、自分で、はい。うん。 え低くなってますねって自分で言ったんでしょ<笑>関係ないからそれいやいや夜データってやっぱ怖いっすねって<笑>いやいや関係ない寝てるとこれあの背筋が伸びて、うん、寝て起きた時が一番身長高いんですよ、うん、で明日の朝いっちゃんはかるあしたの朝いっちゃんや無理ちょっとなんで 富士山に寄って。本当だな。富士山行けよ、写真撮ってこいよ、お前。富士山ね。いや、<笑>俺、人の身長一センチ伸ばす方法知ってんのよ。うん。こうやってやって、俺、こうやってやると、うん、人の身長伸ばせる、こうやってやって。えうんはい怖いな、なんか、お前、脱臼しそうで。<笑> いや、前でかっ<笑>いや言ったなお前言ったな今いや じ, じゃあでかいじゃん大きさだよ大きさね高そうじゃなくてねじゃあいやちょっともう一回やって俺ちょっと軽くやるわ低くな俺よ り, 俺よりちげえよ何猫背なんでいや猫背じゃなかったよ 今, 今もういけいけいけ こ, こうやってやってちゃんと組んではいちょっと待って、はい、何<笑>今のやり方をすると僕軽い人であれば<笑>、うん、背中バキバキバキって鳴らせるの、うん、やっていや重いからお前 でかいし腕回んないよ<笑> い, や何でよん172いや、ま、減ったじゃ ん, ん、はい減ったじゃん、ね、いいいででしょ、これで俺、にななるわいよ。いいいいいいいいよ、よ別別ににそんんもだからこんな長いるかなななな言言ううら、ららやるるるる信信じじてててくくくれれれ人はかかかだだあわっっみ思ねもこ長 全然<笑>いやいやいやいや俺のが高いじゃん絶対。<笑><笑><笑> どっちどっちああ俺の方がでかい。いや違う違う近づかないじゃあ俺ここだもん。いや違うお前ずるいわなんか遠近。いや俺やいやじゃ使ったじゃ俺百七十やから。いや俺なん何センチ。いや百六十八でしょ。違うって。百七十二なん。百八十二百六十二。百六十二。百八十と百七十。あ俺が上がっていいんだ。前上げ。俺が上がっていいんだ。じゃあそれでいいよ。いいいい。<笑> い<笑>いや俺かかいいや俺が水水めっちゃいいじゃん俺<笑>自分を守るために周り上げるタイプの人じゃん、うん。<笑>ゆうゆう<笑>